はい、どうもこみです。さて、本日はこちら TH コンプリートーさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦の、えー、動画の解説やっております。あの、皆さんの対戦での で, ですね、全開率が上がるようなヒントをお届けできればと思ってやっておりますので、ぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、普段ですね、ターンホール12から14まで幅広くやってるんですが、本日はターンホール14のアタックに関して見ていきたいというふうに思います。で、テーマはですね、 明っから使える、いや、今日から使える中華式の、えー、技術ということでですね、まあ、今回見ていきたいのは、えー、中華式のですね、2つの、えー、と基本パターンを見ていきたいなというふうに思う。ちょっと前の動画で、えっ、ー、と、グランドウォーデンのね、お出火によって、えー、タウンホールが落とせる場合は、すごく中華式やりやすいですよって話をしましたけども、 それ以外にも、中華式ですね。まあ、要するに、そのペッカスパビズを使ったラッシュ系の戦術が使いやすいパターンっていうのはやっぱりいくつかあって、ここですね、今日は見ていきたいなというふうに思っております。で、まず1個目ですね、これです。えー、っと、まずこの琴田さんのアタックでいいのかなすいません、名前がちょっと微妙かもしれない。<笑>間違ったらごめんなさい。アタック見ていきたいと思うんですけども、タウンホールがここにありますよね。で、 えっ、ー、と、このタウンホールをどう破壊していくかっていうところが、まあ、ポイントになってくるわけなんですけども、グランドウォーデンのデ出ーを展開していって、えっと、入り場ですね、こっから入っていくんですね、こっから。こっからこう入っていきます。で、タウンホールの壊し方、よくね、見ていてほしいなというふうに思うんですが、えっと、まずはですね、しっかりと、グランドウォーデン、デヒ火で削りを入れていくと、この削りを入れていくときにも、 あの、何を狙うかなんですね。あの、今回のアタックでは、この投石器を狙っています。やっぱね、最近のその村の特徴として、ここ壁際に主力の防衛を置かざるを得ない、インフェルノだったり、まあ、投石ですよね。そういう村が増えてきてるなっていう印象がありますんで、そういうところに関しても、特に投石、タンホールなんかは、0時一発使ってもいいから、折れるなら折っちゃいたいですよね。っていうふうに今回も考えてやっていってますね。で、ゴーレムでタギを取ってからの、 ペッカ、スパビズをここから展開していくという感じですね。ペッカとスパビズ若干広く出していってますね、これ。で、えー、壁を開けてさらにこの奥に進ませていこうという形ですね。この結構面で攻めていってますね、こんな風に。面で。で、えっ、ー、と、突撃感は当てていくんですね、ここで。で、突撃感にトームをかけることによってしっかりとスパビズとペッカたちをここトームで守りながら 突撃艦をタウンホールに入れていく。で、これが結構良くって、あの、しっかりですね、タウンホール方面をイエティたちが中に入ってるイエティが潰してくれるんですね。で、これもね、あの、今回のアタックにおいては、イエティたちにダメージが集中してなかったので、きっちりと、周辺にあった、え、対空砲とかクロスボまで壊してくれましたね。このパターン美味しいですね。あの、ここに、ね、あの、スキルトントラップとかがあったりするとイエティが捕まっちゃって、何も壊せずに終わっちゃったりもするんですけども、そうでない場合にはイエティが、 あの、レイジで生き残ってね、えー、破壊を頑張ってくれるケースっていうのもあるので、今回はそれ見事にはまりましたね。で、最後、ここ壁をね、殴り開けるような格好になっちゃってます。ちょっとね、これ、あの、本当ならジャンプの呪文が1枚あったらよかったかなっていうふうにもまあ思うんですけども、結果的にはクイーンが殴り上げて、投石まで壊してくれましたね。これでかかったですね。で、残りは、え、ペッカたちがこの6時側の隙間から外に出て、でそのまま外周ぐるっと回って全開という感じですね。 あのタウンホールを投石、突撃艦で折っていくっていうパターンは結構あのよく見られるあの、この中華式、ペッカスパビズの、えー、とやり方で、タウンホールの処理って大きく分けて3つあると思ってるんですね。グランドオーデンのお出火で壊すパターン。あとは、えー、今みたいに突撃艦で壊すパターン。で、さらにもう1個っていうのは、えー、とタウンホールの区画には、 えー、直接入れないんですけども、壁の外からアーチャークイーンに殴らせて壊すパターンですね。この3つがあると思います。まあ、スパウィズに殴らせるっていうパターンもありますけどね。あのいずれにしても壁の外から、えー、タウンホールを壊すっていうのが大事で、まあ、この3つが主にあると思います。あのタウンホール区画にやっぱりスパウィツ入れちゃうと、こうあの壊した後のポイズン国で全滅しちゃうので、ちょっとそこはですね、あんまり多分やりたくない、えー、攻めの形になるのかなというふうに思っています。で えーと、次ですね。えー、こちらのタック見ていきましょう。えーと、ナーチンさんのアタックですね。はい、これ。で、えーと、今回のこのパターンも突撃艦で取っていくんですけども、これね、突撃艦で取らなくてもいけたんじゃないかなっていうふうに思うので、えー と, ちょっと、ちょっとね、えーと、突撃艦ではあるんですが、ちょっと意識して見ていただきたいのは、スパーミスたちが通るルートを見てい、えー、意識して見てもらいたいなっていうふうに思います。グランドボーデンでやっぱりこれお、お出ヒーを使って、 透石を狙っていきますね。これやっぱ重要ですよね。透石を狙えるかどうかっていうのが、あのこのお出ひの戦果がどれだけ上がるかどうかって、もうその大きなポイントになってくるので。ここにまあクロスボウが1機あった と, ったとしても、令状を使って透石を折り切っちゃうっていうのがすごくありかなっていうふうに個人的には思います。で、透析を狙って、これはギリギリだな。結構際どいな。頑張れ。グランドボウルで行け行け行け行け行け行け行け行い け, いけ。いやあぶねえ。<笑>結構ギリ。 よくこれ粘りましたね。レイジー僕なら使っちゃったかもしれないな、これ。あのー、しっかりトームが、えー、温存できてますね。でそこでペッカたちに、えー、グランドボデン釣らせてで、この壁の隙間から中に出ていくという。ねでジャンプの呪文2個持ってってるんですけども、どこに使うかってここに使うんですね、これ。このジャンプの呪文の場所がすごく優秀で、 ここに使うことによって、アーチャークイーンとかペッカが、ここにこう入っていくんですよね。そうすると、今これ突撃艦でまあタウンホールを壊しているものの、仮にこれがなかったとしても、アーチャークイーンがここからタウンホールを狙ってくれます。こういうルートに、アーチャクインを通すっていうねや、やり方。まあこれがまあ、一つね、えっ、ー、と、タウンホールを壊す大きな、えっ、ー、と、方法の二つ目かなと思います。アーチャクインもここにいますからね、これ。ここにいるので、全然普通に、えっ、ー、と、なんだ、タウンホールを射抜いてくれたんじゃないかなと思います。まとはまあ、レジーディをつけることによって、 えっと、アーチャークイーンだと時間がかかっちゃうタウンホールの破壊っていうのをよりこう早く、えー、や, やることができてましたよね。まあそうすることによってタウンホールの攻撃ダメージを減らして、えー、スーパービーザとの延命に結果的に繋がっていたということなのかなというふうに思う。で、最後はロイヤルチャンピオンでぐるっと掃除っていう感じですね。アーチャークイーン、キング、えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオン、グラドボデン、全部ヒーローが今生き残ってる状態で、えー、キングとロイちゃんがまだ能力残しますからね。だいぶ余力がありますよね、これね。 で、ホーミングシュートここで発動して、体力を回復させながら残り1個のフリーズを使いつつ、えー、タウンホールまで、あー、残りの防衛を壊していくという感じですね。連想、えー、大砲にフリーズを当てていきましたね。これ結構火力高いんで、ナイス判断かなと思います。 まあ、最悪このね、アーチャートが残っちゃっても、あの、こんだけユニットが後ろからね、こう追従してきてるので、まあ、どうってことないですよね、これね。<笑>結構ね、この、アーチャートのダメージがえぐいので、これでロイちゃんが落ちるんですけども、まあまあ、あとはもう余力でいっき切っちゃいますね。結果が5体きっちり生き残ってるって、これすごくないですか本当に。アンホールのやっぱ区画にユニットを入れちゃうと、このポイズン効果で全部やられちゃうんですが、そこに入れない、ちゃんとルートをこう作ってあげるっていうね、ここを壁にしてちゃんと、 ここういうルート作り、まあ、突撃で、ね、ターンホール壊しましたけどもアーチャークイーンに抜くこともできるし、まあ、こういう、ねえー、ターンホールのギリギリのところを攻めていくっていうパターンは本当に使えると思いますで、えー、っとですね次よ 4… 3つ目かな3つ目がこれです、ね、エンペさんのアタックなんですけども えどね、これはウッドランチャーでタンホール狙っていくってパターンですね。これ結構、まあ、リスキーっちゃリスキーな攻め方になるのかなと個人的には思います。まあ、壁の作り的にちょっとこれ中華式っていうこのパターンでやるとしたら、まあここの壁を開けて、壁を開けて中にこうジャンプで入れていく。で、こっからタンホールに抜けないのと突撃感で壊していくとかまあいうパターンになっちゃうので、 まあ、まあこれをと、あのー、中華で攻めるかどうかというところがまず1個判断ポイントなのかもしれませんけど、えー、攻めるとしたらちょっとやっぱり、えー、ルート作りが難しい配置にはなっているかなという気はしますよね。で、えー、グランドゴーデン0時をかけてこれですねクロスボーからダメージ受けちゃうんですけども投石をきっちり狙っていきますねここの判断すごいですよね。やっぱり戦果を上げていきます。で、えー、バルーンを使ってここの大砲を狙っていくっていうこのね、えー、とテクニックもいいですね。 で、ペッカーを出していって、1層目の壁はスーパーボールブレーカーで開けていく。2層目の壁もしっかりスーパーボールブレーカーで開けていって、後ろからブッドランチャーですね。で、ペッカースパビズをこのゾーンに入れていく。バーバリアンキングは今回外周の。 赤い中になってますね。これジャンプ打ったのは、これおそらくね、ウッドランチャーで開けてきたかったと思うんですけども、こっちの壁が残っちゃったんですね。なんでジャンプを使って中に入れていかないと、一方的に、ポーツ機器と、えーっと、インフィニのタワーから撃たれまくっちゃうので、もう仕方なくジャンプ打ったんだと思います。これ、クラン対戦のノラ戦とか、あの、ワン、ワンもう一回攻めれるっていう場合には、あの、耐えるっていう手もあるんですけども、もう本当に星1したらもう取り返しがつかないんで、まぁ、あ、エンペさん、ここはえ、苦渋の決断のジャンプだったんじゃないかな、っていうふうな気がしますね。で、 えっ、ー、と、このままタウンホールはイエティたちが突破していってくれる。まあ、ペッカたちとイエティですね。突破していってくれるんですけども、本来おそらくこのジャンプ、ここに打ちたかったと思うんですね。ここに。打って、ユニットたちを壁に捕まらせないようなプランニングでいたんじゃないかと思うんですが、ジャンプ使っちゃったんで、えー、これも壁をね、えっ、ー、と、スパウィスとかアーチャークイーンでこう殴り開けていってます。ただ、 あの逆に見てほしいところは、これ殴り上げられちゃうんですよね、これ<笑>。<笑>このレベルマックスの壁ですよね、タンホール14の。これを、パビージャットアチャクリーの攻撃で殴り上げちゃうっていう、この突破力が、は、なかなかやばいなと思っていて。で、そういうことができちゃう、あの、要素があることが、この中華式が、ワンチャンなんかで、どっかで、あの、不都合があっても前回まで伸びていってしまう、ま、要素なのかなっていう気がします。なんで皆さんがこうね、 えー、っ と, とりあえず集荷式って思うぐらい多様、えー、する、まあ、理由っていうのが、まあ、そういうところからも分かりますよねいやーすごいねこれは本当壁に捕まった段階で結構僕だったらやーべえもうダメかなって諦めちゃうんですけどね諦めない気持ちというか諦めないビザードたちですね<笑>うーんなかなか増え物しまっただなっていう気がしますこれ前回ですねお見事です はいではラストですね、ちょっと今回は最後、エンペさんの3つのパターンも見てほしいと思うんですが、さっきのあの壁を殴り上げたパターンっていうのは、必ずしもあれが成功するってわけではないというのが、まあ、この攻めで見てもらえるかなというふうに思います。あのー、ここが残っちゃうんですよ、ここが。この部分が。この部分が残ってしまって、こういうふうに中華を。 えー、いというか、まあ、ペッカービザーと出していくんですけども、この部分が残っちゃって、そこの壁に阻まれているうちにダメージ食らって全滅するっていうパターンになっちゃうんですね、これ。なので、やっぱりですね、ちゃんと壁を、まあ、全ての壁をこう乗り越えるためのジャンプの呪文なり、まあ、クエイクはちょっとなかなか使いづらいかな、この編成だと。まあ、ジャンプの呪文なり、スーパーボールブレイカーを持っていくっていうのが、あの必要になってくるのかなというのが、まあ、改めてわかるかなというところですね。で えー、しっかりとペッカとスーパーウィザード壁の中に入れていきますね。2層目のスーパーウォールベーカーの開けも上手いですね、これ。いっちり開けて、えー、とど、と、とどまることなくっていうか、まあ、その、立ち止まることなくペッカスーパーウが中に入ってくるようにしてますね。後ろからヒーラーもついていって、えー、ペッカとスーパーウィザードの回復をしたいんですが、なぜかグランドボーデンから離れないと。<笑>まあ、なぜかっていうか、うーん、これはあれですよね。えー、っと、グランドボーデンが陸のクロスウから竹取られちゃってるから、まあ、しょうがないですよね。<笑> で、えっと、そのまま、ペッカ、スーパービーザード、今度はヒーラースイッチしましたね。しっかりとカイラーを回復しながら、中心部分に入っていって、タウンホールにはアーチャークイーンが迫っていくわけなんですが、さっき言ったように、ここの壁が残っちゃってるんですね。右上側はこれ、キングが頑張ってくる。で、壁が残っちゃってるので、残念ながらですね、そこにロイちゃんを当てていくわけなんですけども、宝石のダメージとかがこうガンガン入っちゃって、 えー、アーチャークイーンが今ここでクロークを入って何とかタウンホールをやっつけたんですが、ッ果スパビズが全滅している状態だと、これゃ伸ばせき入れなかったっていう感じですかね。えっ、ー、と、ここまでの星2ということになりました。うーん、まあ、やっぱり壁に捕まっちゃうと、あのー、その壁の奥から撃ってくる施設が何を撃つかにもよるんですよね。バパビザードとか撃たれちゃうと、まあ、体力が低いのに攻撃力が高い、まあ、いわゆる攻めの要なので、 あのそこから先の伸びが期待できないんですが、さっきの、まあ、3本目、1本前の、えー、リプレイみたいに、えー、アーチャークイーンを狙ってくれて、そこにヒーラーがついているだとか、いう形でうまいことタゲーが、あのー、なんていうのかな、パ、えー、ビズに行かないような形が作れると、もう一伸びしてくれて、えー、とやばい、これは止まっちゃうかというところでもこう乗り切ってくれる。まあ、そういうね、ワンチャンの突破力っていうのが発揮されるのかなというところ。 まあなんですけども、そこは、あくまでオプションとして考えて、やっぱりですね、えっと、ジャンプの呪文とかを使って、しっかりと壁を全部こうケアしていくプランを作っていった方が、まあ、無難なのかなというのが、まあ、今回のこのアタックからちょっと自分が感じたことでした。でも、エンペさんの、やっぱさっきから見ていて、その、おでひかける場所上手いですよね。この3本目のアタックもう一回見てもらえたらと思うんですけども、ちゃんとその、対空、あーと、え、対地クロス棒、え、なん か, か、のダメージを受けるところでも、臆せずそこにレイジ使って、 宝石を壊していくとかというアドバンテージをしっかり と,、えー、っとグランドオーデンのオーデヒで取っていく。で、あわよくばターンオフォル狙ってても当然あるんですけどもそうでなくても投、まあ、石の1本ぐらいを折ってやろうと。 で、そこから、どういうふうにスパビーズを展開していくのかなっていう、お、おでひでアドバンテージが取れるのはここ。じゃあ、こういう風なルートでスパビーズを流していこうみたいなね。そういう、順番でおそらくプランニングをしてるんだろうと思いますし、そうした時に、タウンホールを壊す方法っていうのは、大きく突撃感を入れる方法。あとは、え、タウンホールの壁際をアーチャークイーン歩かせることによって、アーチャークイーンで殴り壊すっていう方法ですね。で、え、もう一個ウッドランチャーを使うっていう方法もあります。この辺を組み合わせていきながら、え、タウンホールをケアしつつ、えー、ペッカー スパビーズを延命させて前回まで持っていくっていうその流れ。ぜひですね、えー、中華式試してみようと思う方がいらっしゃったらやってみてもらえたらなというふうに思います。僕はこれちょっとやってみたいですね、本当に。突撃艦にエピを入れれば回廊系も結構いけるので、そういったね、えー、と回廊に対するスパビーズの動画は確かジョーカーさんがこの動画出してらっしゃったんじゃないかなと思うんで、そちらも見てもらえたらというふうにま結構万能性がある編成なので、あの使い勝手もいいし、えー、1個使カイロになっておくと、 プラン対戦やまあレジェンドいろんな場面で役立つかなというふうには思いますはいというとことでですね本日は、えーペッ カスパビズ通称中華式のですね、えー、攻め方のプランニングの考え方ですねそこのところお話をさせていただきましたいかがでしたでしょうかこれ参考になったなと思ったらぜひグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますまた私のチャンネルですねタンフォル12から14まで幅広くこうクラン対戦の解説の動画やっておりますのでこれからも対戦に関するいろんなヒントをお届けしてまいります、えー、ご視聴いただけたら嬉しいですよろしくお願 い, いしますでは、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう バ, リバイバイ